で次に、官ぽ不正、NHK の問題に質問を移りたいというふうに思います。官、えー、ぽ生命のです、ね、不正販売問題、国民、住民の皆様に不利益をもたらし、えー、信頼を失墜させた重大な問題でございますで。9月30日、日本郵政グループにおけるご契約調査の中間報告が出されました。不正販売の被害の可能性がある人は15万6千人。 件数では18万3000件を調査をし、まだ 37% しか与えきれていないという中で、分かっているだけでも、6327件に法令違反、または社内ルール違反の可能性があるという重大な状況でございます。で、この問題は、NHK が昨年4月24日、クローズアップ現代プラスで、郵便局が保険を押し売り、郵便局員たちの告発、告白、 といいう、あのー、タイトルで放送をしし大きな反響がございましたで日本郵便は改善しているというふうに言っていますけれども、現場が変わっていない、こういう告発の声を受けて、このままではいけないということで、第2弾を NHK は企画したわけでございます。でここでまず総務大臣にお伺いをしたいというふうに思います。クローズアッププ現代プラス ではですね昨年4月に官ん不正の問題が明らかになったのに日本郵便株式会社法に基づく総務大臣の報告徴収命令の発出は今年の6月19日日本郵政株式会社法に基づく総務大臣の報告徴収命令は命令の発出は今年の8月8日でございます監督官庁として対応があまりにも遅すぎたのではないかと思いますけれども大臣 高総務大臣、えー、まず、議員ご指摘の番組の放送の翌日であります、昨年の4月25日に、高齢者募集における不適切な営業に関する報道や、それまでのヒアリングから、高齢者に対する営業活動について、 適切な対応を要請する必要があるという判断があり、日本郵便株式会社に対して利用者目線に立った適正な営業を行うよう、行政指導を行っております。それとともに改善策などについて定期的な報告を求めております。そののの結果今年の6月13日顧客に不利益な可能性のあるる契約がが多数発生しているといとう報告が ありましたため、6月19日には日 本, 郵便株式が日本郵政株式会社に対して、コンプライアンス遵守と営業活動の適正化について、行政指導を行うとともに、日本郵便株式会社に対して、日本郵便株式会社法に基づき、改 善, 改善策などについての報告を求めました。 でさらに委員がおっしゃった8月8日ですが、不利益を受けたかんぽ生命の契約者を特定および権利回復とともに、顧客本位のサービスの提供に向けて抜本的な改善策の、えー、早急な検討を求めるために、日本郵政株式会社に対し、 日本郵政株式会社法に基づく報告を求め、9月末に報告を受けました。この報告では、あの不利益を受けた可能性のある顧客の意向確認が、これも委員のご指摘にありましたが、4割弱しか終了していないということから、10月4日に調査のさらなる加速化について、日本郵政株式会社に対して口頭で行政指導を行っております。 まあ、このようにあの昨年以来、えー、何度も、えー、対応をしてきているところでありままどまら君、はいあの。行政指導をしたにもかかわらず、日本郵便、えー、日本郵政、変わらなかったということだというふうに思いますで。NHK は第2弾の放送のために、昨年7月7日、7月10日に情報を集めるためのツイッターホームページに動画をあの掲載をいたしました。 でそれに対して、日本郵政の3社から、ですね、内容が一方的で事実誤認があるなど、削除の要求がございました。NHK は事実え誤認がないか、改めて内容を精査した上で、7月13日、日本の動画を改めてえ掲載をしております。NHK に確認をいたしますけれども、事実誤認があったんでしょうか。専、はい、務理事 お答えいたします取材対象となる当事者からの指摘でもあり、担当部局で事実誤認がないか、改めて内容を精査しました、その結果、訂正すべき事実の誤りはなかったが、字幕によって情報提供を呼びかけるものであるということをより明確にした上えで、情報の客観性を高めた更新版を掲載いたしました。本村君、はい、事実誤認はなかったというふうに。あの おっっしゃったわけでございますで日本郵政の社長にお伺いをいたしますけれども、日本郵政が削除要求をした動画で、詐欺まがいの契約の仕方で怖いとか、お客さんに悪いが、換算率を考えるとノルマの方を取ってしまうなどの発信をしているのは誰だとご認識されていますでしょうか。鈴木取締役役代表執行役上級副社長 答え申し上げます今、お尋ねの発言というのは NHK の公式 Twitter と SN SNS 動画に掲載されたものでございましょうか、まあ、当方としては、どなたがあこの発言をされていらっしゃるのか、投稿されていらっしゃるのかはもちろん承知しておりませんけれども、それを公式 Twitter という形で、 えー、という名前をつけて NHK がクレジットをつけて流している以上 NHK の責任において流しているものと関連しております。以上でございます松原君誰かはわからないという答えでしたけれどもかんぽ生命、えー、日本郵便 の, あの方にですね、あの契約をさせられたお客様そのご家族そして郵便局員の自らの告発でございます NHK に 動画削除の圧力をかける前に、第三者の調査委員会を作って、事実を究明して謝罪をし、被害を回復し、再発防止策を徹底的にやることこそ必要だったんじゃないかと思いますけれども、日本郵政の社長、お答えをいただきたいと思います鈴鈴木木取締役ななぜ鈴木さんなんでししょうか社社長上級副社長上上答え申し上げます。 当グループでは2015年、2018年に三か年の経営方針を示す中期計画を作っておりますが、その中で官、官報生命の募集につきましては、募集品質向上というのをまず大事に挙げているところでございます、これに基づきまして、具体的にはご契約をいただいたお客様に対してありがとうコールと称して、 で郵便局の方からあの契約内容のご確認をしさせていただいたり、ご, かご高齢の方にはあ家族同席をお願いしてまいりました、またあ2017年にはお客さん本位の募集うううに係わる企業方針というものを策定、公表いたしまして、さらに募集品質向上相互対策というものを作って、各種の指標を確認をするようにしてまいりました。 こうした対策の効果といたしまして、私どもが指標として着目していた項目については、それぞれに皆改善が見られまして、不情の数も減少していたということから、この走行対策を着実に実行していくことが何よりも大事であるというふうに考えておりました。また先ほどお話になりました、総務省からの高頭による行政指導についても、この今でで現に行っておりました 労使品質向上のための総合対策に基づく具体的な施策を着実に実行していくことで、それが達成できるというふうに思っておりまし本村君。NHK の報 道,、ま、報道の後もですも、ね、指導を受けても何も変わらないといった投稿やメールが増え続けたこと、これも重大でございます。 で番組作成者たちの圧力の先頭に立ってきたのが、今、ご答弁をされたえ、放送行政に携わってきた総務省の元事務次官である鈴木康夫、日本郵政上級副社長でございます。で放送行政に携わってきたというなら、国民、住民の皆様の知る権利を保障していくこと、そして不正を暴く NHK の公共的使命こそ、重視するべきだったんじゃないでしょうか。 で番組で自分たちを取り上げたのはけしからんと、第2弾の放映をやめさせようと、自分たちに都合の悪い事実を暴いた NHK の番組作成者に圧力をかけたと言われても仕方ない態度だったというふうにあの思いますで、NHK が第1弾の放送した後も、え現場が変わらないと、あの告発が相次ぐ、その日本郵政グループこそがあの問題なのであって、ノルマ、 パワハラ体質、つらい思いをしている働く現場の皆さんが変えたいからこそ、告発が続いたわけでございますで。昨年5月14日の NHK 中央放送番組審議会では、この昨年4月24日の NHK のクローズアップ現代プラスについて、一通のメールをきっかけに、厳しいノルマや上司からの圧力に追い詰められた現場の実態を明らかにしており、気迫を感じる報道だったと。 いいいいいうふううふに高く評価されているということとこもご紹介をしたいと思いますで確認ですけれども、日本郵政の長門社長は9月30日の記者会見の場で、NHK 側から2回目の放送はしないという話があったというふうに述べておられます、それはいつ、NHK あるいは経営委員会の誰から、日本郵政の誰に対して、どのような形で伝えられたのか、長、え、門、ー、社長にはどのような あ形で伝わったのかいつなのかということを、えー、お答えいただきたいと思います記者会見で後でご報告すると調べるというふうに述べておりますのでご回答お願いしたいと思います長田取締役兼代表執行役社長、えー、ただいまの本村委員のご質問にお答え申し上げますえお尋ねのお連絡でございますけれども八月の三日 NHK 大型企画開発センター長から 私どもの日本郵政持ち株会社広報担当者宛てにあったものでございます。私自身は同日、その部下からその旨の報告を受けてございます。本村君。はい、あの今あの、改めてそういう事実が明らかになったわけでございます。もともとこのクローズアップ現代プラスの第二弾はですね、 8月去年の8月10日の夏の特集の予定でしたけれども、結局、今年の7月31日になったわけでございます。不自然なほどあの間が空いている、えー、なぜなのかという点も、私、大変疑問に思うわけですけれども、えー、この点についてあの、それに関わってお伺いをしたいというふうにあの思いますで。日本郵政の社長にあのお伺いをしたいと思いますけれども、えー、毎日新聞、 の, あの昨年7月毎日新聞はです、ね、昨年7月11日付で、あのー、日本郵政3社の社長名で NHK 会長宛てに郵送された申し入れ書面の全文を入手して掲載をしております。その書面には、動画についてお客様に過度な不安を抱かせ、グループの経営に重大な支障を来す恐れがあるというふうにあのしております。で重大 な支障、経営に重大な支障というのは具体的に何だとお考えなのでしょうかあの昨年4月24日のクローズアップ現代の放映があった以降2018年5月から8月にかけて日本郵政が持っている官報 のです、ね、株価が大きく値下がりをしているように見えます。でもし8月10日の夏の特集で、再びカンポ生命の不正販売の問題が第二弾で放送されれば、さらに株価が崩れていくんではないか、そういう懸念が日本郵政にはあったのではないかと思いますけれども、社長、お答えをいただきたいと思います。社社長長長をいただきたいと思います、はい、長戸取締役社長 お答え申し上げます。七月十一日に、私ども郵政グループ三社長で、NHK の会長にレターを出場いたしました。これは、先0個ぐらいお話になっていらっしゃいますように、四月二十四日、第一弾の NHK クローズアップ現代が放送されまして、その後、七月ですけれども、第二弾を制作されるということで、ツイッターを立ち上げられました。え0 0個ぐらいお話ございますように、 当 時, の当時の私どもの理解はです、ねえー、募集品質、積年の大事なテーマでございまして、ルール、郵便、えーまあ、保険契約の製造が漢方生命で、販売が日本郵便と、まあ、こういう立ち位置なんですけれども、両者でいろいろ努力をしてです、ね、手応えも感じて、クレーム案件も減ってきているというような手応えを感じているときに、このツイッターの言葉の中にです、ね、詐欺とか、 押し売りとか、元本割れとかですね、やや聞き捨てならない刺激的な言葉が数多くありました、一万6000人のこのカンポ生命の営業販売人、募集人と申しますけれども、募集人の中には誠実に一生懸命働いている同僚たちも多くございます、あたかも全員、そういう募集人であるかのようなツイッターでございまして、これは問題と。 いうことで、私どもいろいろ協議をいたしまして、えー、NHK さんの方にフれーいもしたということでございます、えー。株価等々の問題についての配慮はもちろんそのときはございません。以上、お答え申し上げました本村君あの。まずはですね、お客様のことを心配するべきだったというふうに思います。日本郵政がです、ね、持っているかんぽの株はですね、 今年四月第二売却が行われておりますこの時の売却価格は2375円、日本郵政が手にした売却総額は約4000億円と言われていますけれども、それでよろしいでしょうか尾方、はいえー、常務執行役。お答え申し上げます。 え本年四月に実施いたしましたかんぽ生命保険の第二次売出しにおきましてはえ同時に実施いたしましたかんぽ生命保険の自己株式取得に応じた分を含めましてえ約四千百七十億円の売却収入を得ております本村君時間が来ておりますはい時間がありませんのであの最後に一問お伺いしたいんですけれどまとめてお伺いをいたしますこのかんぽ株の第二次売却の証券 会社を決めたのはいつかということとです、ね、私、二つに疑問を持っておりました、一つはなぜ NHK が第二弾の放送、今年七月になったのか、そしてなぜ総務省の法に基づく大臣の報告徴収命令が今年六月になったのか、この二つの疑問に対しましても、結局、日本郵政が持っている、官補の株をです、ね、売却してから NHK は第二弾を放映した、そして総務省も本格的な指導に入った。 この経過を見ますと、NHK も総務省も、忖度したんじゃないかと言われても仕方がないと、特に総務省はえ結託してやったんじゃないかと言われてもしょうがないというふうに責任は重大でございます、ぜひ NHK 会長総務大臣、最後にご答弁をお願いしたいと思います。じゃあ高市総務大臣 大変侵害でございます。あの株の売却については、金融庁で判断を、あの財務省で判断をされることでございます。で総務省としては、これまで不 適, 不適切営業問題について、適時報告を受け、指導も行って、あの適切に対応してきたと考えております。まあ、この報告内容などをふ踏まえて、今後もあの厳正に対処するということで、監督責任を果たしてまいりとうございます。はい 上田会長簡潔にお答えいたします、まあ、第2弾として取り上げるからには、まあ、郵政の組織的な問題など、より深く掘り下げる必要があるという考えを持ってまして、まあ、取材を尽くして今年の7月に、えー、放送したという次第です本村君。ぜ、は、ひ、い、この問題、集中審議、そして資料のすべての提出を求めて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました